そうですね、廃棄、はい、物の処理量の 表, でです、ね、表の見方をちょっと改めて少し確認させてもらいたいんですけど、えー、と2ページですね、あの一番最 後, で、えー、と最後から5行目、4行目、3行目のところで、まあ、処理計画量に対して処理量、えー、の実績がパーセンテージで一番右端に出ますね。最後の 溶融炉での処理というのは計画量に対して処理の実績量が 93.1% 気分量気分炉でがあと 87.9% で全体になるところ 93.7% この炉、えー、よりも計画量に対して、えー、処理量の合計の比率が大きくなるのはこれは、まあ、ここの断崖で表示すると岩石等の。 特、え、殊、ー、処理物の処理実績が加えられるかっていうこういうことになるんですが、えっと、岩石等の処理計画っていうのが上の表で見ると872トンで、まあ、実績が1213トン400トンぐらい多い400トンって 0.6% も増えるのことになるのかなとあれちょっとこれ合ってたかなっていうのがパッと見て。 今に思ったところですね。その細かい話なんですが、それでその特殊埋処理物の岩石等のですね。処理を見るとえっと23年度末までの承計1122トンに、えー、今年度が9月までの92トンこれ足して2214トンですよね。なんかこう？あのと細かい話なんですけど、この辺のコストうちね。整合性が取れてるのかな？な ちょっとそのですね、老の処理量の計画量に対する実績に対して増えているのはこの岩石が増えているだけでこんだけ増えるということになるのですよね。というのがちょっとこの表の読み方として確認したいと思います。どうしたの？一二三四五六七八九行目これは九行目あたりに国策対象外の上利用がございまして。 えー、この2621、まあ、トン、まあこの、15年度から23年度、それから461トンを合わせまして3082トンというの部分がです、ねえー、まずこ の, この部分があ計画に対する割合の中で上回しして、えーあのー、入っておるというようなが1点でございます。えー、それと、えー、もう一点なんでですが先説明の方で、えー将来 計画量は毎年度見直した後の値であり、全体量と一致しないことから、支、え、援、ー、転から23年度、上計欄および累計欄を記載していないというふうに書いております、あのこれはちょっとどういうことかといいますとです、ね、えーまあ、処理計画の方をご覧いただいたらです、ね、平成16年度、17年度、まあ、6万、6万という形で、えー、計画を立せ て, ておくわけですけれども。 その後、処理が遅れておったということから処理の計画量につきましては例えば21年だったら7万1000トン2 0年だったら7万1000トンとび97トンということでその都度その都度見直した数字を記載させていただいておりますでその関係 で, です、ね、これを単純に合計いたしますと トータルの93万トン、三万八千トンを超過するということになります当然16年度17年度18年度等で6万トンに至らなかった部分については21年度22年度23年度の方に上回ししてますので上回しした計画を立てておりますのでそれらを単純に計算すると 全体量を超えるということで、ちょっと今回からこの累計団の記載は省略させていただいたところでございます、でその代わりではあるんですが、当然、毎年度毎年度、その計画量に対するその年の処理量、処理率というのがございます、15年だったであれば 75.3%、16年だっであれば 88.8% という数字がございます。 でえー、この数字、各年度のその処理、えー、計画料により対する処理の割合、えー、これを今回あの、平均いたしまして、単純平均いたしまして、えー、その分を出したのが、93.7 という数字になってくるということでございます分かったような気がしましたが、えー、いや、ちょっとそれで、その説明を聞いても、それでいいんかなって、まあ、ちょっというのすぐに判断がつかんところですけど あのおっしゃるとおりですねその、えーと、一番上の右側 の, です、ね、その計画量の累計が出なくなった の, で, ので、単純にそれで比較してみることができなくなったんですが、えー、と逆に言うと、まあ、誤差が出るという話ですけど、えー、単純にそれを比較したら、実際はどれぐらいの数字が出たでしょうか、わかります、ね、で単純に修理計画累計と 実績だけで見るとでここにには単純に平例えば8月末のですね、えー、数字、9、えー、月末の数字でちょっと今計算しておりませんが、8月末の数字でいきますと。 先ほど言いました、その要有路処理量、基準路処理量につきましてもです、ねえー、これもそのトータルに対する割合というのが、出す意味というのがないということで、えー、こちらの方 も, も年間の計画量に対する割合ということで、ちょっと整理はさせていただいておるんですが、あ少しす、すみません、そしずつ整理させていただきます。 この、うん、資料のところでですね、の条件の報告があって、えっと、先月の末ぐらいから、フ、えっと、レンチの、えっと、水位をですね、地下水位を今3メーターぐらいにするという話をして、大体 40.8 メーターぐらいのところに出てるんですけれども、えっと、いつごろそのゼロというのを下げるつもりなのかというと。 計画を教えてください。ええー、あのう、十メーター管理にしようということで、あのう、高度改正処理施設の。ええー、ちょ、ええー、処理ですね。そちらの方に移送を開始してすぐ、ちょっと工具がありましたので。二点二メートル管理に戻しております。で、えー、今ちょっと北洋水性と西洋水性、まあ、西洋水性は、あの ずっとではないんですけれども、あのこの林行ってますので、えー、それが大体いい1500トンとかぐらいの減りましたら、ですね、ねまあ、雨の心配がなくなってくれば、戻すということにしておりまして、今はちょっと、資金的なものはまだ未定ということでございまきょうは、コメントでですね、ずっと更新大臣に来ているので、大体目安があるんであれば、 あの教えてほしいと思いますでちょっとその辺のコメントの仕方もですねあの考えてもらった方がいいのかなというと思いますけれども検討させていただきます昔会長さんからもお話がありましたがその件につきまして重ねてちょっとご報告いたします7月29日でございますが第29回の鉄島アイティブストーアー委員会を開催いたしまして汚染土壌の処理方法について セメント原料化方式が技術的に承認されたところでございますこれを受けまして8月4日に第28回の処理協議会におきまして県から手島住議会に対し汚染土壌の処理方法にセメント原料化を追加することを正式に提案させていただきました9月2日に第3回の拡大臣務連絡会を開催いたしまして 直下線道路の状況あるいはセメンと減量化の処理方式につきまして詳しくご説明いたしますとともに県からの協議合意書の案というのを提案させていただいたところでございます9月19日の第98回の事務連絡会におきまして住民会側さんの方から県が提示した協議合意書の修正案というのが提案され されました。でその後、9月中旬から10月上旬にかけまして、住民会側の石田弁護士、県側の田代弁護士を交えまして協議合意書の案文につきまして協議したところでございます。その結果10その結果10月7日に第4回拡大事務連絡会を開催いたしまして協議合意書の案文について大協議がまとったということでございます。 でえー、10月10日になりますがあ香川県の環境審議会を開催いたしまして、えー、汚染土壌の処理方法にセメント原料化を追加することを、まあ、審議していただきまして、えー、環境審議会もご了承いただいたとそしてまあ本日この第29回、えー、手島廃棄物等処理協議会を開催して協議を一緒に総合を調印する運びとなったところでございます。 えー、この協議報酬の中身につきまして、えー、資料3でご説明させていただきます、えー、協議報酬資料3でございますがあいま水中、香川県主催の高松地域の集いにお集まりいただきまして誠にありがとうございます公聴委平成五年、町、えー、第4号、第5号田島産業廃棄物水質保託被害等調停申請事件における調停条項 香川県から新請銀らに対し道場港の本県廃棄物等のうち廃棄物層直下汚染土壌及び汚染幅度以下汚染土壌というの処理方式につき平成22年8月1日付協議合意書以下あ平成22年度協議合意書というで合意した水洗浄方式に加えセメント原料化方式を追加したいとの申し出があった。 これについて、申請人だは、別紙店舗の申請人だの手島産業廃棄物等の処理に関する基本的考え方、これについては後ほど、郵便会館さんの方からご説明いただきますが、この基本的な考え方の意見を述べ、香川県はこれを尊重した上えで、申請人だと香川県は協議の結果、今後の汚染土壌の処理方法について、平成22年度、 競技合意書を下記のように変更することを合意したということにしておりますで、えー、ちょっとめくっていただきまして、えー、参考に協議、えー、合意書これはあの先ほど申しました平成22年8月1日に、えー、合意いたしました協議合意書ですが、えー、こちらの方をちょっとご覧いただきますか、えー、ここの、ま、キーの1から3でございますが、うん、1本県廃棄物等のうち10金属等 された汚染土壌に関しては焼却用油方式による処理を変更し境外へ搬出して という形で22年8月に締結いたしました協議合意書の1項から3項までにおきまして水洗浄方式というのが明記されていたところでございますで資料の3の表に戻っていただきましてキーの下でございますが平成22年度協議合意書の合意事項1第3のうち水洗浄方式を 水洗浄方式もしくはセメント減量化方式または水洗浄方式及びセメント減量化方式に変更するというふうに今回改正させていただいておりますなおこの表現でございますが水洗浄方式もしくはセメント減量化方式となっておりますま た, でまたはというのは水洗浄方式とセメント減量化両方という意味を加えておりますので水洗浄といたしましては水洗浄方式か まあ、セメン原料と同じ、あるいはあその両方を使うというようなあことがここで、えー、できるということになったところでございます。えー、それで今後の予定でございます、えー。今後の予定につきましては、まあ、本、うんえー、終業後、この10月、今月中旬にはです、ね、もっとこの省庁と直島町に対しまして、 セメント原料化を追加する特措法の実施計画の変更案についての意見紹介を行いたいと思っております。で、その後国に対しまして環境審議会の審議結果、都の省庁、長島町の意見これを提出いたしまして参配特措に基づく実施計画の変更について協議を進めてまいりたいというふうに思っております。で、その後国におきましては。 あの産廃特措法の窓口となっております、えー、産業廃棄物処理事業振興財団、こちらの方の財団のまあ調査会というのが開かれますので、えー、こちらの方の調査会で、今、えーま、のところま11月にはなると思いますが、審議等が行われまして、えー、その後、えーま、12月中にはあ環境大臣のまあ変更同意が得られるのではないかと今のところを思っておるところでございます。なお処理方式につきましてはその 廃物の処理に関する基本的考え方について資料に基づいて述べ、えー、させていただきたいと思います資料を朗読させていただきま す, す, す, す, す新製品、ダム、手島、産業廃棄物などの処理に関する基本的考え方 県から申請人間との間で締結した平成22年8月1日作成の協議合意書について水洗浄方式に加えセメント原料化方式の提案がなされた手島産業廃棄物などの撤去期限については調停条項で平成28年度末ということが規定されているこの間廃棄物等の送料が当初想定よりも増加 したことを踏まえて県においては当初の処理計画の延長を行い平成28年10月末をもって撤去する計画に管理委員会の承認のもとに変更されたところである今回提案の汚染土壌の処理については申請人らは県との間ですでに前期の協議合意書を作成し調停条項の処理方式の 焼却溶油方式から島外に搬出しての水洗浄方式に変更することに合意していったところである県はこの合意に基づき平成23年11月に水洗浄方式の処理を滋賀県大須市の業者に委託したが周辺住民の反対運動が起こりこの業者による処理を平成24年5月に断念した申請人らとしては 県がこの委託を残念したこととをやむえないいものと考えているしかし今後このような形で処理事業が遅れることがあってはならない処理事業の遅れを生じさせたこと及び本件処理により新たな被害者を生じさせないという申請人らの基本的姿勢に外部から疑いを持たせる指摘が申請人らに寄せられたことについて 県は深刻に受け止めるべきだと考えている。申請人らは、他地域に負担をかけないように、前期合意書において、土壌環境基準を超過した大浴浸類で汚染された土壌や、VOCS によって汚染された土壌のうち、土壌汚染対策法に定める第二溶出基準を超過したものを除外したものを対象とするなど、配慮してきたところである。 今回の県の提案はこの教訓を踏まえたものでなければならないと考える申請人らとしては今回の原因は公開入札とはいえ当初管理委員会などで想定されてきた業者ではなく想定外の業者に処理を委託することになったことにあると考えている今回のことを教訓とするならば県は今回の新たな処理方式の追加に伴う 汚染土壌処理事業においては管理委員会の検討結果に従い不適正に処理することとし処理業者選定にあたりその立地状況周辺環境などの地域状況を調査し地元住民の理解が得られるよう努力をすべきであると考えている。以上です 今汚染土壌の処理方法へのセメント原料化の追加につきまして最終合意となりましたことにつきまして一言、献花を代なをいたしましてご挨拶申し上げますまず、手島住民の皆様方にはセメント原料化の追加につきまして格別のご理解をいただきましたことに心から御礼申し上げます、えー、また、協議合意書の 案の検討につきましては弁護士の岸田先生県側では田代先生にご協力をいただき厚く御礼申し上げます、えー、県といたしましてはこのお協議後に記された基本的考え方を尊重するとともに大津市での経緯を踏まえそれぞれの処理方式による処理事業者や 地元の状況の情報収集を十分に行いながら契約方法や条件を検討し平成28年度末までの全量処 理, 量処理に影響を及ぼすことにないよう進めてまいりたいと考えてございます、えー、毎回申し上げておりますが本事業は県政の最重要課題の一つでございまして 何としてもやり遂げなければならない事業であると考えてございます引き続き皆様方の格別のご理解とご協力を得て最後まで安全と環境保全を第一に全力で取り組んでまいりますので今後ともよろしくお願いいたします本日はどうもありがとうございました、えー、本日、うん 直 下, の直下汚染土壌のセメント減量化方式が新しく、えー、合意に至りました、えー、今回党内の合意形成を急ぎましたが平成28年度末のテック完了がタイトになってきているという現実がございます、えー、このような中で河、えー、原といたしましては基本的な考え方を尊重し 安全確実に処理を進めていただきたいと思いますまた直下土壌の汚染土壌の量が今現在11層目までいってるなど非常に量が多くなってきてますでまた VOCS ガス高濃度に検出されたりもしておりますこういうい中で 健康面も含めて不足の事態が起こらないように本当に十分に注意深く事業を進めて平成28年の末には必ずあの撤去が完了するように努力していただきたいと思いますよろしくお願いします上田会長代理が欠席しておりますけれども上田会長代理からもし 協議整って、えー、署名ができれば、こういうコメントをお伝えしていただきたいという、えー、コメントを預かっておりますので、私がそれを、うん、読ませていただきます。手島廃棄物と処理事業は、不法投棄された廃棄物等を単に無害化するだけでなく、これまで埋め立てられていた不生物も可能な限り有効利用するなど、我が国の 循環型社会のモデルとなるものであり、必ずやり遂げなければならない事業であります。今回の大津市での直 下, 土壌 汚, 染、うん、直下汚染土壌の処理に関しては、調停条項で定められた平成28年度末までの処理期限を減守するため、実施しようとしたものでありますが、 さまざまな要因から地元の住民の理解を得ることができず廃棄物等に関する社会的な理解を生む難しさを感じたところでありますこの度県と千島住民との間で直下汚染土壌の処理方法にセメント減量化を追加する合意が成立したわけですが大津市での一連の経緯からも教訓を汲み取り 今後の直下汚染土壌の処理を迅速かつ適正に実施していただきたい、こういうコメントをいただいておりますので、お伝えしておきります。